皆さん、こんにちは。今日は、早起きは三文の得夜鍋は十文の損と朝起きは三文の栄夜鍋は十文の損を紹介します。この二つは類語で、意味は早起きすると、得するという意味です。この言葉の由来についてですが、 この言葉の由来に関する説は、複数あり、最も有力な説は、昔の奈良の法律に由来するという説です。その法律の内容は、鹿は神様の使いであるから、それが自分の家の前で死んだ時は三文の罰金を支払わなければならない。 そこで、奈良の人々は、隣の家へ隣の家へと、早起きした人が、遅起きした人に濡れ衣をかぶせていました。つまり、早起きして、いち早くこれに気づけば、三門の徳をするということです。 では実際に使ってみましょう。あなたは二度寝をする癖があります。布団を片付けようとして倒れてしまったり、ソファーを見た途端ソファーに向かって倒れてしまいます。もちろんこれは意図的なことではありません。しかしあなたは親に怒られます。 朝起きは三問の得な鍋は十問のそんなのに二度寝するとはなんだびっくりマークと。